続きまして茨城県阿見町から来ました天璋女人の皆さんですテレビドラマ「金八先生」で見た南中騒 乱, 武士騒乱に憧れすぐに仲間を集め練習を始めた先輩がいましたその志を引き継ぎ今に至ります4年ぶりの第5の大舞台で新曲を踊りますそれでは天璋女人の皆さんよろしくお願いします ポピュと言われて、おりますービーと言われております、エイティービ の, のね、はい、セジのどうさんよろしくお願いいたします。じゃ、今は。はい。私たちは、えー、は、ネバネバオンドという曲を歌っております。泉泉と。はい、私、か、笠野勝盛と申します。どうか一つよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー。こ、ね、もりがいによると、うちのさくらちゃんもあれです。親戚のおばちゃんたちがみんな、ここでって踊るからね。あの、七年前も、このステージでネバネバオンドをソードにさせていただいたんですが。 新曲の方をこのこの麻の勝森兄貴がですね。はい、作詞作曲いたしました。はい、今日は生卵共に全部をお楽しみいただきたいと思います。網、ね、町の良さをですねえ、文字熟語 に, に例えて詩を書いてみましたので、皆様よろしくお願いいたします。はい、それではセンターの小口さんよろしくお願いいたします。 本日はね、えー、平均で言12歳だよやっりやで、えー、還暦を迎えるの0歳になるき